今回は、鳥腰を解消して、全身痩せ体質を作るメニューをやっていきます。今回のメニューは土下座です。座ったまま全部できるんで、一緒にやってみましょう。まずは正座して、お辞儀をする感じです。土下座をします。できれば、肘しっかり曲げて。正座してね、こういう感じです。背中は丸くなるよりは、しっかり胸を張って。 で体を起こしますそうするとうつ伏せから背筋を行っている感じになるので腰が硬い人にねぴったりなメニューになります<笑>オッケー。今度は手の位置を少し手前にしてお辞儀です手<笑>を張って。 反り腰の人は腰が硬いんです、ね、腰が丸くはなるけど反ることはできないでも実は反り腰だから反ってるんですが硬くなっているので反ることを丸めることっていうことをしなければ反り腰がならないんですね OK 今度はさらに手を開いて前に出して じぎです土下座をする感じですありがとうございます感謝しますそういう気持ちで肘を曲げながら体を起こしてくださいこれで背中上半身使いながら 足を動かしてます ok 今度は普通に足を組んで座りましょうこのまま前からに土下座です座り方は楽にしてくださいあんまり早く頭ぶっちゃうと目が回るのでマイペースでゆっくり肘曲げて床を押して体を起こす たまに、あまり床を押さずに、自分の体で起こすっていうイメージです。こういうイメージ。たまに手の力を抜いてください。オッケー。今度は片足伸ばして、同じようにいきます。これがね、実はね。もうずっと腕立て伏せしてる感じになるんで。 汗とか背中とかにもねしっかり効いて腰のストレッチや大腰筋のねエクササイズになってますマイペースでいいですからねケー、OK、はい反対足伸ばしましょうこれで前からストレッチもしながらね鍛えられるんですごいおすすめなんですね たのストレッチちょっともったいないんでね、エクササイズしながらストレッチできるって一石二鳥です長くね体を動かすことで脂肪燃焼効果がね上がります。OK。次は両足開いて前かがみです。 胸を張ってもし腕が疲れてきたらね肘曲げるのをたまに少しにしてみてください少しにしたり深くしたり使う位置をね変えていくと少しね筋肉が楽になってきますんでずっと混じっているのは疲れやすくなるんでね 今度は足の裏を合わしてやっていきます爪を張ってさあいきましょうストレッチしながらね鍛えられるんで す, すごいいいですよねスマホ見ながらねできますし上半身の負担もね少ないんで。 開いて、これで行きます。こういう感じ、足の。ちょっと股関節がね、少し痛かったらね、ちょっと斜めにしてもらって。動いていきましょう。できる人はね、正面にかかむ感じ。股関節周りがね、硬くなると。やっぱりね。 足のラインが悪くなるんで、ふう息が上がる。オッケー、反対足です。片足外に出して動いていきます。おおこっちゃ痛 い, い。股関節無理せずね、少し手の位置斜めにしてください。 どうですか皆さん上半身結構あったかくないですかできればしっかりね肩甲骨を捨てる感じで OK 今度はね両方こんな感じ今度は結構つらいんでねちょっとかかればいいです 大いですよねもし手をつくのがつらかったらね こ, こ, このまま軽く上半身動かすだけでもいいですおおくるいろんなストレッチはね必要ですおお、うわくら、くら、ここから出きたよっしゃ 今度はちょっと足を開いてこんな感じお尻を少しね伸ばしながら上半身動かしましょうよっしゃ肘曲げて床を押すって感じですいろんな方法でね土下座を する感じです、オッケー。今度は正座です土下座したら立ちます。上がったらお尻を上げる。これがね、結構いい運動になるんですよ。全身運動。 しっかり使うことができてます。うううううオッケー。今度は。ちょっと遠くに手をついて。戻る。遠くに手をついて。ちょっと難しくなってきますよ。うううう マイペースでいいですからね、オッケー。よっしゃ、今度は足を組んで土下座。 上げる感じでたまにつま先をねちょっと上げてみてもらってストレッチしながら上半身を動かしましょう OK よっしゃ反対足です していきましょう。できればつま先上げて。これはいい運動になりますよ。 今度は両足前伸ばして。前かがみです。体を少し遠くに持っていくイメージで。しっかり呼吸をするとね、カロリーが使えますんで。しっかり息吐いて、吸って、全身に筋肉を。 チャンスを送っていきましょう。オッケー。よっしゃ今度はね。四つん這いから。ほちょっと辛いよ、ま。少し肘がね、曲がればいいです。 頑張ってオッケーそして今度はね手首をちょっとね正座したままで下上下。 結構手首痛くなることがねあるんでね、土下座って結構ね手首しっかりひれるんで、手首をちょっとねぶらぶらぶらとひできた、ではしてリセット。 手に座って。体をね。左右にひねって。手首楽にしてね。体をねじって。リセットして。終わりです。あとちょっと。 中の方がね熱くなってれば、絞り上昇効果たっぷり良いです。お疲れ様でした。